死 ん, だんじゃないの環境破壊は気持ちいいぞい戻 っ, ちゃったむしろ狙って落としただろ失敗する余地に導かれるように飛び込み道路脇の敷地に吸い込まれるように突っ込むワンガンミッドナイトのアニメの4話くらいかな2回とも工事現場に突っ込むの冷静に考えてセンスないですよねそりゃセンスはないわ な, ないさすが物をなくした時 口癖のようにどっか行ったという人は違う一時的にどこかへ行っただけだ今はないが永遠に失われたわけではないあれだぜパチュリーの本を死んだら返すって言って盗んでいくやつだぜ<音楽>なんだ今のスマホ版 YouTube の関連動画欄を通過する BGM をハサウェイにしただけで何十万再生も取ってるショート動画 なんだこれはたま曲げったな勝手にたまげてろ定期キ思っていたのとうか昔のニコニコ動画みたいなノリになってしまったノリとはこぼしてからしばらく経ったジュース感覚で生じる粘着力。何でもノリとかテープとか接着剤で強引にくっつけようとごまかしてきたからトレーラーの固定もがバッタンじゃないんですか シャドー 25% を超えると一気にナーバスになる接地感がまるでつかめない高木これがショートホイールベース高重心化の弊害だ高木久しぶりの色々語りかけられる高木さんシリーズ今度はみたいなノリだパスタといえば私の近所のスーパー冷凍食品で買った方がパスタ安いんですよね 自炊の方が安いと思っていた時期が私にもありました。そして、茶碗の米に箸を出下してたら、そのまま倒れるがごとく、棒が吹っ飛ぶ。段ボール箱に飲み終わったペットボトルを放り込む感覚で、行動に出てくるんじゃねえ。ゴルフカートで電柱に突っ込んで、老朽化したインフラにとどめを刺してろ。 いやどういうことなの迷惑すぎるだろ深夜210デシベル以上出してる爆音マフラーで走ってるやつほどじゃない音がうるさすぎるというのは乗り手が客観的に自分を見れてないという意味だから車の方も基本的にダサい言ってやるなよなというか牽引方法が珍しいですね服とかじゃなくてタイヤハウスから左右をつないで持ち上げるんだガッタガタ言っててくさ そういえば任天堂スイッチ買ったんですが内部システムが使いづらいはレスポンス悪いわぜでしてしまいましたあれパソコン慣れてない人が買ったらセットアップで挫折する可能性があるよな割り込みのために右後ろに意識を向けてたヘッドライト曇り気味の黒い車がぶつかりましたね軽自動車の新車よりもはるかに安い普通車でヘッドライトが曇ってるっていうのがミソだぜ こここで神聖ななるるソ連国家につなげるなこういうことをしたり、ネットで誹謗中傷をしたり、歴代一生の顔でダメだねーをやらせたり、諸君、これが表現の自由であるぞ。犯罪をいじめと呼んでなかったことにしたり、ネットで炎上に加担するくせに、芸能人が死んだら冥福を祈って、8月15日に世界平和を祈ったりしてな。こういうシンプルなノ草ク家の中の何気ないところに足をガンってぶつけたのが、意外に痛くて効くようなもの。 食器を一斉に運ぶとき微妙に落ちそうなのをそのまま突っ切って端とか落とすタイプ体制的に拾えないから1回行って帰ってくるしかなくてじゃあ2回に分ければよかったやんってギリギリ日帰りで行けそうなところを日帰りで行った疲労で翌日の夕方まで寝込むことになってじゃあ2泊でよかったよねって宿泊代と深夜料金分が浮いたって前向きに考えていけ目立ちたがりやよフェラーリオ58は 黄色の中古が軒並み最安値だと知れ。フェラーリって資産として買うものじゃないのかよ。なんでリセール悪い色なんか選んだんだ。じゃあリセールさえ良ければ、おしっこ色でもうんこ色でも買うのマイバッハの実物のブラウンを見たことある人ならわかる。あの美しき塗装を、うんこ色なんて呼ぼうとは思わないはずだ。でもこの地面の色は、うんこで着色したみたいですよね。下品な比喩のせいで。 トレーラーの接続が走行中に外れるという出来事がすごくどうでもよくなっているどうでもいいけどさかき氷シロップの会社の新商品開発部チョコレート味を作ろうとしたら見た目がうんこ汁になって断念したことありそう あげ忘れたまま突っ切っちゃうのって、シャンプーを流し忘れたまま、出勤しちゃうようなミスなんですかね。今回の映像たち、過去と比べても粒揃いなのに、インコ汁のノリのせいで、本当に粒になりそうだ。雪国の方がたまに遭遇するという、岩の上に乗っかってゴシャ、こうして生まれるのですね。スツボババババ、というか昨日の睡眠中から、耳の外側が痒くて仕方ないです。グリス感覚で無比塗ってるけど、 どういうことなのここでは構図のラバーグリスあるある。開けっぱで置いてたら、知らぬ間に踏んづけちゃって、30パークライブちゃって出る。てねえだろ。サイドブレーキをきっちり引いてた車だって、動いてしまうんですよ。断言なんか、テレビに出てる専門家にしか無理でしょううるせえ消音装置なんてものはない、さて地味に増えてきた、工事現場の重機でいたずらシリーズ。 何がしたいんだよそんなことを考えてるうちは視聴者さんレベルとしては不満なんだセッティングに頼っているようでは D のドライバーとしては不満なんだそれにしてもよくこんな状態で走り出そうと思いましたね 突き出したユックやん突き出したユック意味硬くてでかいものを無理やり詰め込んだせいで布地が突っ張っている状態のこと重たすぎるエコバッグ意味紙パックのジュースとか2リットルのペットボトルとか大量に買ったせいでカートは歪みかけてエコバッグも繊維がピンピンに引き伸ばされて 片手でも角がむっちゃ辛い状態のこと微妙に締まりきってないタクシーのトランクのことかなこの動画は逆再生かななんかこう90度回転引きずりシリーズっていうのかそこそこ増えてきたな充実し始めるアフィリエイトブログを見ている気分サイドバー高記事下の運営者紹介の欄のプロフィール画像のところあそこが完全オリジナルになってからがスタート とりあえずソ連の国家か今夜入れとけあ、言 い, い忘れてたけど今夜は北朝鮮の国家じゃないと思いますよ思いますよってなんだよそれにしてもこういう凍結路面摩擦係数がマイナスにいってそうだ高校物理の授業で何を学んだんだ F=N の公式はどこへ行ったんだ教育の敗北定期、ま、彼一人引きませんでした なんだ今の 違い音声のオンパレードはこういう編集を3年くらいやり続けてるけど、いまだに何で面白いのかわからない。で、控えるようになったらつまらなくなったと言われるらしいんだが、そもそも、元の季節編集に面白さがあったのかというと、裸になってチンポをお盆で隠すだけで、テレビに出れるんだから、まあそういうことなんでしょう。どこの総合商社だっけな、飲み会になると最初から全裸というのは、日付が変わるまで連日やらされるくせに、その宴会芸は外部には通じず、 おじさん世代にしか受けないというその車はまるで身をよじるように走るというなんで毎回そうなるんだよ私が一番知りたいよ考え続けて思い悩んだ結果何も考えずに行き続けるのが一番幸せになれることに気づいたというわけで宿泊なしで東京に行く旅に備えるため動画はここで区切ります次回もよろしく